さて、えー、今、この正確に表せないという話をしたんですけども、えー、じゃあ、具体的に有限のビット数で実数を表すのはどういうことをしているんだろうかと考えてみましょう。例えば、えー、今、コンピューターの中は二進法を使っているんですけども、二進法で考えて8桁分の整数が表せるとき そ, れそれで、それで、その実数に使うとするとですね、だから4桁が小数点以下、その上が小数点以上みたいに。 決めれば、それで小数点付きの数が表せるという考え方もあります。こういう考え方はですね、小数点が決まった位置に固定されているので、固定小数点による実数表を受けています。しかし、固定小数点はあんまりうまくいきません。というのは、科学技術教師んですから、頻繁に、まあ、10の9乗だとか、10のマイナス何乗とか、すごい数値が出てくるのですぐにこの4桁が限界になってしまうのね。では、どうするかというと、 理科では、まあ、さっき出てきましたけども、こういう数値の表現じゃなくて、3×10 の8乗とか、1×10 のマイナス6乗みたいな記法が使われますね。つまり、一つの数値を指数、まあ、桁取りの部分と仮数、まあ、有効数字の部分に分けて扱うことで、広い範囲の数値を柔軟に表すことができます。指数というのは要するに、この小数点をどこまで何桁ずらすかというのが指数だと。 考えますからこのやり方不動小数点と呼ばれるんですね。例えば、同じ実信表現で8桁分でも、6桁の有効数位というか2桁の指数に分けた不動小数点表現を使うとすれば、表せる絶対値の最も大きいはずは、プラスマイナス 9.9999、これは6桁ね、かける ×10 の99乗、2桁の指数 で, それで 数字は8個しかないんですけども、こんな大きい数がああるいは0はまあ0なんですけども、0ではなくて絶対値が最も小さい数だとなると、0.0001×10 のマイナス99乗。これで6桁と2桁。これでかなり小さい数も扱います。コンピューターでは二進法を使うので、これと同じことを二進表現で行うんですけども、多くの環境では 符号1ビット、仮数部52ビット、指数11ビット、指数の符号も含むんですけども、合計で64ビットになるような不動小数点表現が使われます。えー、このビットの割り当ては、IEEE754 という、まあ、標準があって、それに従っています。だから今日のコンピューターの不動小数点計算は、大体いいこの、uh, IEEE754 に従った精度の計算が行われているということなんですね。 さて、不動小数点計算の誤差なんですけども、不動小数点を用いた実数表現には、整数の表現とは異なる注意がある。まず、有効数字が有限なので、えー、その範囲で表せない計算結果の細かい部分は、丸め、まあ、ラウンディングが行われば、す。受で言えば7は五に上ですけども、えーまあ、丸められば、これを、この結果を起きる誤差は、丸め誤差と呼ぶ。言い換えれば、 コンピューターによる実数計算は基本的に君子による計算を行っているというふうに考えてください。例えば 2÷3 だったら 0.66667。本当は6が無限に続くんですけども、それは無理なので丸められると。二神法でも、えー、やっぱり無限にはできないやつは、えー、0者一入によって丸める と, ということにな、ま、た。 絶対値が大きく異なる2つの角を足したり引いたりすると、絶対値が小さい方の数の下の桁は捨てられてしまいます。見てください。今、1.25436×10 の4乗と、6.32101×10 の8乗を足そうと思うと、桁数が合わないんですよね。なので、指数を合わせて、こっち側は10の8乗ですから、0.000125436×10 の8乗。 こっちは6 3 2 1ロ1の10の8乗。じゃあ10の8乗であったんですけども、そうするとですね、これずらしたので、6桁もで言うと下の方は現れないんですよね。この部分で消えてしまうのは情報落ちと言います。ですから、情報落ち誤差というのは、えー、絶対値の異なる値を足し算引き算しようとすると、この下の方の桁がなくなっちゃうのは情報落ちと言います。逆にですね、えー 今度は指数が合っていて、非常に高い数を比算する場合に、桁落ちって言われる誤差がある例えば、1.23488 から 1.23456 を引くと、まあ、指数はなんだけども、0.00032×10 の8乗ですね。で、この 0.000 の部分は、えー、こ, のここが小数点になるように指数を調整するんで、3.2000×10 の4乗、変わるんですけども、 そうすると、精度が6桁あるように見えるんですけども、この000は、複雑にして3人になった後、下から生えてきたんで、えー、精度は実は2桁しかないですね。こういうふうに、近い値で複雑をしたときに、精度が落ちてしまうという現象は、桁落ちというふうに呼ばれています。